せいやですただいまより披露いたします「秀才かつなぐ思い」この曲は地元鹿沼のお祭りを表現したものですユネスコ無形文化遺産に登録されました鹿沼が誇る秋祭りを全力で演舞いたしますご声援よろしくお願いいたしますはよろしくお願いします 中国の世が幕を閉じ荒れ果てたけの国鹿沼悲しみに暮れる鹿沼人未来や希望は鹿沼で生まれ鹿沼で育った誇りを胸に先人が築いた技をつなぎ必ずや切り開くいざ What a r you? いカルマの夜大干ばつが襲う。もうどうせ のは脅威な自然と力で立ち上がりためによみがえりしもつける。明日 マイ舞ー 宇宙戦や時空を超えて未来への100万個でータ史いの世界にいをつなぐがせい や, いやごせありがとうございましたいありがとうございました先さ